日本の夏はレッドホットチキンから またた人間だった頃を思いい出しているのかえどうでもいいだろうそんなことはでも昨日買ってないでも僕人違いだお前、ね、勘違いしないでくれよ あ, あなたは身体をかけると言ったはずだ記憶にない そういう花あののおじさん連絡取れないらしい。